私たちはタヒチュアンダンスを踊っている平野力ですみんなで一生懸命練習しましたぜひお楽しみください